こんにちは。阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部です。今日はブロッコリーのスープをします。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。ししますそして今月の器はこちらです。え阿蘇市西小園にあります。桜心がまさんの作品を。 借りてきました桜心窯さん11月2日から7日にかけて天草で開かれます第13回天草大当時期展にも出展されるそうですえお近くの方はぜひ行ってみてくださいさあ大空さん、はい、今日はブロッコリーの薬流しスープスープはいで人参と これおふですか。はい、乾燥風です。はい、はい、これはどういう風に。これは模擬でできてますよね、はい。それをオリーブオイルでですね。ちょっと焦げ目をつけて、トッピングに使います。あ、なるほど、はい、ちょっとクルトンみたいな。感じなんです ね, ですね、はい。はい、では早速教えてください。はい、あ, あのブロッコリーを茹でるところからいきますね。はいこれは何か。 空さんのオイジナルというか私ちょっとの精進料理の本を参考にですね、えー、でそれにちょっとまあにん人参の色づけをするためにちょっと入れたりしましたあそっかお風ってね言えば、うん、確かに精進料理 の,、えー、あの大豆があの麦ですねそそっかそっかか、はいまあ、麦も植物だから多分いいと思いますけど。 であ料理をヒントに大空さんがちょっとアレンジした、はい、ちょっとね付け加えたりして、はい、させてもらいます。茹で上がった。茹で上がったブロッコリーですね。そしてこれがだ し, だしあと茹で汁。茹で汁。でこっちがだしですね。こ, すねはい、これをこれを入れます。ブロッコリーを入れてはい。 お 汁, 汁を。はい、入れました。で、今度は茹で汁、これもね、はい、ちょっと入れます。はい、でこれも、こうしてあげて。では、完全にしないで、ちょっと、ちょうどが残ってもいいんですね、はいはい。で、そしたら、ここに、はい、あの、調味塩で。塩を、はい。はい 二つか二つまね、味見てからですね。はい、あ、ね、うん、おいしい。優しい。うん。塩感じたら濃いからですね。ね少しあの大空さんがね気をつけられてた食感も、うん、ブロッコリーの食感も。あ、おいしいおいしい。うん。ね、うん、じゃあ入れましょう、ね。はい、トッピング。うん でよね。今日はちょっとあの切ったそしてね後ろのポスタ ー,、えー皆さん「全」にも選ばれたということであの詳しくはあそしホームページにね「全の」のサイトがありますご覧くださいさあそれではじゃあいただきますいただきま す, いきま す, いきますうん優しい、うんうん